サムライ決まってるじゃないですか。 あ れ, あれですね。大体こういう時っていうのはね、良くない流れなんですよ<笑>で。なんでなんでなんでいいですかで。なんでいるっていうか、なんでその今日おしゃれしてるんですか。撮影があったよ。も侍もおしゃれじゃない侍とおしゃれ侍がいるらしい。<笑>どうやら俺おしゃれ侍に任命されたらしくてさ。ニューバランスこれは。 今日のの撮影のセでで入ったやつですかむしろ、はい、あの僕がスニーカーを好きっていうのをメインにしてくれてるスニーカーに合うコーデ、はい、プラス大食いもできるっていうちょっと逆にかっこよくなっててがっかりするえでもうこんだけおしゃれしてるからせっかくだったらご飯を食べに行きましょうよああ面白い行きたい行きます。ょう咲ちゃんも行ってくれます食べたいいですもうおい、お腹空いて そうなんですだから今日は侍はもうおしゃれしてグルメ会さくらさんと一緒にご飯を食べようの会っていうので迎えに来たんですよ僕はさくらちゃん、今さ、あ の, の小川家のインデ聞ことすごいいい話に聞こえるじゃんぱっと見そのいい感じに聞こえるでしょこれコースがいい一ミリぐらいここにちょっとティッシーの味が飲んた侍ってそういうとこあるからそこだけちょっと残してたらいい言っても今日さくらちゃんいるんで そんなことできるわけないじゃないですかだって普通にですよだってさくらちゃんいてそんなてってれ系やったらどうなんねんって話じゃないですか下心案件なりすぎですそうですそうです若干ちょっと引いてたん。あすみませんおばあさんそうですそうですいくらまでおーマジ で, いいですかはい行きましょうじゃあ行きますかおっすおっす 大変だなこの流れな何やってんのっていうか今日マックスさんなんか撮影どういう内容で聞いてますえおしゃれ侍が美女とご飯を食べるいあそういう説明したんですか一応…<笑>マジでこいつはめやがったマジで<笑>ちょちょちょー<笑>ん嫌だったけどマジでこのお水さんマックスさん見覚えないですよ知ってる知ってる俺一回あのチャレンジメニューで来たせてもらったベラスさんめっちゃうまいステーキですですです今回は 初, 初めてです初め て, 初めて、はい 今回はですね、ステーキハウスベラスさんという子供とお二人にはデカ盛りのステーキを食べていただくんですけれどもはさくらさんと一緒に食べていただこうかなと思っていたんですがこちらディスタンスの流れがすごい最初に印象されてらっしゃるのでさくらさんも別宅で食べていただきますあ<笑>なので、マックスステーキさんはこの後すぐで食べますいや、何言ってるかわかんない<笑>今日俺さくらちゃんと楽しく食べる<笑>いや、違う、さくらさんはこの後は<笑> ませんそれマジで言ってんだ、はい、だってそんなの俺一人で食ったって面白くないじゃんそこちゃんと用意してますよ、ね、マジなんだろう最悪なマジで、まあ、一旦ちょっとまあ内容を話させていただくと今回あのベラスさんの方でえっとデカ盛りのステーキをご準備いただいてでえっとさくらさんは 4kg のステーキ 4kg のチャレンジメニューかなそうですね 4kg のチャレンジメニューなんですけどさくらさんにはチャレンジとか抜きにして美味しく食べていただいてただマッケスさんが実は1回もチャレンジされてらっしゃるんですよ、うん、はいしてますととということなのででベラスさんがですね、ちょっと チャレンジに置いておりまして、ね、チャレンジメニューをさらに改良した今回5キロのチャレンジメニューをやっていただこうかなと思ってます一応何言ってるかわかんないんだけどはははは12分残して完食してるんですあなたやば12分残しそんな残しました残しますで、このちょっとお話しさせていただいたら新しいお肉が入りましたとそれを1キロ通過していただいて30分お時間そのままなんと5キロイエ<笑>、yes. 30分5キロ<笑>はい 結構ちょっと面白いんじゃないいですか<笑>戻ってい た, そうただ、はい、いつも通り食べきったら完全無料なんですけど失敗した場合は1万5000円をお支払いしなければいけません<笑>それはルールですいやそれはもちろん払います よ, よただあっちも真剣に来てるってことだから僕もそこは真剣に行きますよおお<笑>えちょっと侍っぽくなくなっちゃうかもしれないけどいいですかいやそれは全然こっち侍でやってくださいよチャレンいって方はネルこのおっさんが食べてるとこ見たくないよ美人の本見たいよって方は桜、はい、さ, さ, さんの方書いていただけいて<笑><笑>俺も桜ちゃんのチャンネル見るわ自分の動画見ないでだって桜ちゃんかわい いいも<笑>あとちなみにカメラスイッチを押したら僕らさくらちゃんのほう行くんで一人で頑張ってください、はい、え俺もさくらちゃんのほうだめ だ,、ね、<笑>だめ だ,、ね、だめダメダメダさくらちゃん今日よろしくお願いしますよろしく召し上がってください<笑>はい、鈴木さんモロモロとこました<笑>え何ですよ向いていいってことです向いていいっすよ<笑>無言じゃないですか<笑>これで合計で 5キロ。これギャグですよね。はい。ギャグですか、ね。ガチです。<笑>ガチですと、ちなみにあのーはい、それぞれのグラム数的なのってわかります？お肉が全部合わせて、2. はい 2.8 キロあ。あ、これは牛と鳥とですそうです全部合わせて 2.8 キロ。お米の方が1200。じゃあとコーンが500。ブロッコリーが500っていうの容になります。うん、k o k k o <笑>はい。k o k o はい。KOK はい がじゃあ、寺ラさんからのリベンジチャレンジメニューということで。 私さん5キロは300分のチャレンジでございただきます。 あっじゃあラ で す, かすいません。 Okay. 佐野のござ協力いただいてありがとうございました。 1キロぐらい余裕割れそうなやった方もないじゃんどう考えてもその後でしたよ<笑><笑>や作って い, いだっただいたもちろんありますよマジでまた半年後ぐらいにまたリベンジとしてやらせていただければ<笑>か前回もそんな感じの話の中でしたもん、ね、はい、ねはい。本当に実現してる、はい、確か前回が2019年の10月以来でで以前あのお話しさせていただいたときにあの、まあ、リベンジさせてくださいっていうのを伝えてたんであ、なるほど、はい、まあ、ういった形ではい。お あ り, ありがとうございますありがとうございます結構さながらゆるくやらせていただいてますけどここまでガチの、まあ、メインちゃんに近い形でしたねちなみにちょっとごめんなさいあの野暮な質問かもしれないんですけどお腹周りとかどう苦しくないですか 全, 全然苦しくない失礼しましたあに全然苦しくない、うん、あ, 全然ないあまだ全然あるですね、うん、お腹こんだけ膨れてるのにホントだえマジでやりやりすい、もホ本当ですか ファッショナブルかつ、おびできるっていう。たまらん。たまらん。ありがとうございます。まあ、乳首立ってんねんけどな。いや、<笑>赤バンだからね。赤バンとかやっんじゃねえん、ね<笑>